弘前市より参りました再演ですよろしくお願いしま す, しします響かせよ今刻みゆくと かすかなきょう暗い雲のもとで思い戸まど思いつながり進し時代のうねり残りだけながり心を震わせ息吹を乗せる 桜を咲き虹がかかった森の都に行動が鳴り響く。 密な青春をもう一度思い焦がれたこの場所で仲間 我らの時代が今始まる成長する我らの真を<音源>成長する飽く<音源>なき思い<音源><音源><音源> 再演の皆様ありがとうございました。